ビコスティック15周年おめでとうございます。サウンドデザイナーリー・レコーディング・ミキサーの内村和嗣です。私はこれまで NHK で様々なコンテンツ制作に携わり、多様なレコーディング、ミキシング、また多くのスタジオ制作にも関わってまいりました。今はフリーランスとして各種メディア作品のサウンドデザイナーリー・レコーディング・ミキサー、また大学などのエディケーショナルに携わって活動しています。 今回、自身のスタジオを設計しましまた。ご覧のように非常に狭い空間ですので 7.1.4 のスピーカーサークルを設置するにあたりルームアコースティックには多くの問題がありました。ビコースティックの製品は吸音と拡散の両方についてさまざまな種類の製品があります。今回私はウェーブウッドとマルチフューザーを選択しました。空間や間取りそして 予算に応じた組み合わせが自由に行うことができ自身の求める最良なルームオーカスティックを構築することができました。